はい。おはようございます。ラスカルでございます。今回はですね、京急川崎駅にございます、メンテイ洋介トリニテイさんからですね、ちょっと今回のそのコロナの影響で、まあ自粛で営業ストップするということで、麺をいただいたんですよ。これがね、まあ細麺なんですけど、ちょっとね、せっかくいただいたので、この麺を使ってね、あの、冷やのあえ玉をオリジナルで作ろうかと思いまして、まあ、今回ね、取っておりますで。まあね、なかなかちょっと、あえ玉ーってなるとね、 作ったこととがないというか、難しいと思うんですけど基本ねこういうあえ玉ってスープを炊かないものではあるのでできる限りねあのご自宅でもできるメニューを作ろうかなと思いまして今回はねちょっとふらっと今スーパーに行ってきてパッと見てねこれだったらいけそうだなって食材のみを買ってきているので、まあ、これがね仮に<笑>ちゃんとうまく作れたらご自宅でもね作れるようなメニューになると思いますんでもしよろしければね参考にしてみてください。はい 美味しい か, 分かんないですけど<笑>はいということで早速作っていきたいと思いますそしたら準備としてまずはね香味油を作っていこうと思うんですけどまず香味油に使うのが、まあ、にんにくとオリーブオイルだけですねまずこのにんにくですね三角形ぐらいを適当に切っていきたいと思いますし潰してからの方が皮むきやすい これはね、ちょ視聴者さんに教えてもらったんですけど、断然こっちの方が向きやすいわ。ありがとうございます、情報。みじん切りにしていきたいと思いますので、ちょっと。OK、はい、と。しそしたら、まずはにんにくをこんな感じでみじん切りにさせていただきましたので、フライパンに。 火をかけてと弱火でね火をつけていただいてオリーブオイルとあ全然なかったわ追加でオリーブオイルとでここにねニンニクを投入していきますでこのまま低温でねじっくり油で揚げてあげてオリーブオイルにねしっかりとニンニクの香りを移していきます た今、こんな感じで、ニンニクの方もね、だいぶ香ばしいいい色になってきたので、焦げる前にちょっと火を止めて、器にね、移していきたいと思います。この香味油ですね。一応ね、あの、麺を冷やす予定で、あんまりにも麺が熱くなりすぎちゃうんで、冷やしていくかな。よと。一回洗い物。<笑> そしたら次にトッピングの準備を先にしちゃいたいと思います。で今回用意したのがミニトマト、マイタのカットなんですけどね、青ネギ、レモン、貝割れ、でねこれ、じゃがりこのサラダ味も用意しました。これを使ってね、ちょっとトッピングの準備をしていきたいと思います。まずレモンですね、まあ、これはカットしていくだけです。これを半身に。で、これでレモンは OK と。 次はこのミニトマトとあーこれもねヘタ取ってもう一個は食ってほい第一陣のトッピングはねこんな感じあとは貝割れかこれも切っちゃってこれは取っとこう入るから半分かな半分に切って ななんとなく彩りでね使いやすいようにこの茎の方と先っぽの方ねちょっと分けて入れていきますと、はい、我々もまあ普通にこんな感じでございますじゃがりこを、まあ、全部はいらないだろうからこれをね細かく砕いてあげてくださいそこまでバリバリに砕かなくてもいいんですけどまあ長いのが残らないようにねトッピングしやすいように じゃがりこれぐらい砕いてあげてください長いのが残ってなければ OK ですでまいたけとかはね後ほどちょっと麺を茹でる際に茹でていってネギはねそのままかけるだけなんでトッピングはこんな感じでございますトッピングとね油の方が今作り終わりましたんで続いてソースの準備に取り か, かりたいと思いますまずねフライパンに火をかけていただいてこんな適当でうまいのできるかな大丈夫かな<笑> そしたら、火つけたお鍋にバターをね、投入していきます僕のはさこう感覚だから分量とかはちょっとわからないですおいしいかわからないん で, <笑>で今回ね塩分自体はちゃんとした塩で整えたいのでバターに関しては無塩バターを使っておりますでここにオールトマトを入れていきます しっかりとこのトマトたちをね、潰してあげながら、で、ここに、この生クリームですね。なんとなく、噛んで、<笑>分量は決めてください。うん、もうちょっとかな。で、ここにちょっと隠し味程度に、おソースを入れてあげて、さらにここにね、チーズを。 入れていきたいと思います。今、あんまりにもこの状態だと洋風すぎるので、ラーメンっぽさを出したいと思いまして、丸鶏ラスープの素も少しだけね、入れていきます。に、プラス、ほんの少しお醤油を。テロテロこれぐらいかな 今回ねソース自体はちょっとダクダクにする予定はないので塩分は高めにねちょっと塩を追加でソースを移していってこれで完成ですね。ということでこちらでねソースは完成ですのであとは麺を茹でてあえて食べていきたいと思います。 はい、ってことで、今日もまた、たこの、寸胴ちゃんでございます。お湯を入れて、よいしょ。ほいっと。そしたら火を。はい、このままね、お湯が沸くまで待機したいと思います。はい、今、そしたらこれ、お湯の方沸いたので、舞茸さんをちょっと、火入れしていきたいと思います。でもッ OK かな。これも茹で終わったら、 揚げでしっかりと締めてあげてください今回はねこちらの器を使っていきたいと思います今回2玉ずついっちゃいましょうか麺を2玉投入してで今回は35秒茹でていきますで茹でてる間にこの 器の方にね油を入れてあげてとはい OK 水でねさらしてあげてくださいでしまったら水を切ってとはいと煮玉はやっぱ多いなで油をねしっかりと麺に絡ませてあげてくださいよっと そしたら、この上にたれをよっと上からかけてあげてトマトレモンあいわれちゃんとじゃがりこを角に散らしてあげてで最後に黒コショウですね仕上げにってことで今あえ玉の方がこんな感じで完成でございますと。 ほいってことでちょっとね間間の方は伸びやすいので向こうにね機材とかセッティングし直してるとだいぶね伸びちゃいそうなんでこっちの方でいただいていきたいと思いますではいただきますかしっかりこれあえてと目はねこんな感じうまそういただきますあうまいじゃんうん 自宅一発目にしては全然上出来じゃがりこも混ぜてじゃがりこはね絶対入れるべきだめっちゃ合ううんうまっちょっとレモンも。 うまっうんまっうんうんただからちょっとチーズが多かった分やっぱりどうしてもタレ自体に粘り系が多いから少しね量を調節してむしろ生クリームを増やして味はね塩で整えればもっと絡みやすいソースになりそう、うん、にんにくもちょっと弱いかもな うまいけどもうちょっとソース増やしたほうがいいなちょっともう一回チャレンジしてみます、はあ、ちょっともう沸かしてる間無理なんで<笑>いただきますああうまいほいまたお湯沸いたんでね 作っていこうとと思うんですけどさっきとはねちょっと違ったアレンジを加えて別のね合い玉を作ってみようと思いますまあベースは一緒なんだけどで麺を投入とにんにく感とか油感もそんなね多くなかったんで 30cc ぐらい入れていきますいよとはい麺入れてと。 ワンポイントが足んない気がしたんでちょっと我が家にあったこちらバジルソースをトーマートレモン舞茸青ネギを少々かいれじゃがりことブラックペッパーを見た目もね少し華やかになりましたこんな感じでございますとちょっとねやっぱ緑が入ると綺麗だよね真ん中にはいはい はいまたこっちなんですけどね<笑>そしたら早速またいただいていきますいただきますと一回麺だけ食べたいな油の量とかあうんこれぐらいの油量がちょうどいいわよよいしょうん 完全こっちの方がうまいこっちの方が全然うまい。うんうん、でちょっとね他の撮影で今回あのハバネロソースっていうかタバスコをねいっぱい買いまして結構ねこのタバスコがね精力感があってこのあえ玉に合うと思うんで。 ちょっとね、かけていこうかと。これ絶対うまいな。いや、これも絶対うまいな。<笑>はい、うまい。は<笑>い、まあ、うまい、これ。あ、ほんまい。よちょっとレモンを絞って。 ということでただいま完食させていただきましたあうまかったなごちそうさまでしたはいということで今一通り食べ終わりましてね家でこれ作れんのかっていうぐらいので、ね、めっちゃうまいアイラムができた<笑>これねあの調理工程なんかもほぼね30分ちゃうぐらいで全部作り終われるぐらいの簡単なものなので材料なんかもねどこのスーパーでも置いてあるような食材しか使ってないのでぜひね 興味がある方はご家庭でももこういういい間もね作ってみてみくださいただね、まあ、この今回頂 い, いた麺がかなりね極細麺で結構ねシコシコしてるタイプなんですよで麺の色見てもらうと分かる通りあんまり黄色分かってない卵不使用か分かんないんですけど、まあ、結構ね色白な麺で乾性の香りとかも全然ないタイプでしたのでできればねその中華麺っぽい黄色い麺じゃなくて少しね白みがかった麺で